今日は一日頑張った体の歪みをとってぐっすり眠れる簡単ストレッチ一緒にやっていきましょうはいまずは上の足をね足の甲を持ってかかとお尻にぐーっと近づけますで吐いて気持ちいいところまで膝を後ろの方に持っていきましょうこの時腰反らないようにおへそね背中にぐーっと入れていきます手でね枕作っていただいて全然いいですよふーっと 手吐いてこのねももの前とこの辺まで伸びてるの感じていきましょうお尻ねちょっと後ろに膝引いていきますはいそうしたらこの足前に置いちゃいましょう両手前で重ねて吸って上から後ろこうやってぐるぐる回していきます気持ちよくね 肩周り肩甲骨背中全体ねゆっくり ほ, ほぐしていきますねふ決して無理しないで痛くない範囲で気持ちよく肩周りあと胸の前もねほぐしていきますねはいそうしたらそのまま後ろの手を眺めて右の肩の力抜いていきましょう ウエスト、お尻、腰の力も全部抜いて、右の肩が少しずつね、後ろの床に近づいていくようなイメージ。胸に大きな呼吸入れていきましょう。ふーって体の力全部抜いて。はい、それではゆっくりと天井を見て、 反対いきますね反対向いていきましょう手で足を持ってかかとぐーっとお尻に近づけてでお膝後ろにぎゅーっと引っ張ります腰反らないようにおへそ背中にくっと入れていきましょう左のももの前とあとそけい部の前股関節の前しっかり伸ばしていきます特にね反り腰さんとか腰が痛い方とかはここしっかり伸ばしましょう そしたらその足前の床に置いて手合わせて吸いながら上から下お大きくなるべく手でね大きな円を描くように肩周りがね少し動きが悪くなってきたなっていう時にやると四十肩五十肩の予防にもとってもいいのでこれぜひ寝る前に 上半身のリセットでやっていきますねはいそしたらその手後ろに持ってって指先眺めてこの左の肩がね床にぐーっと少しずつ近づいていくようなイメージです。ウエストや腰 お尻の力も全部抜いて背骨をねこうやってじっくりねじることで自律神経のバランスが整って高年期症状もね本当に良くなってホットフラッシュとかもねなくなっていきますもう全部体の力抜いていきましょうはいそうしたらゆっくりと天井を見てで両膝胸に抱えて はい、手ぐーっと気持ちいいところまでお膝、胸に近づけます。で、このままでもいいし、左右にね、ゴロンゴロンとしたい方はしてみましょう。膝で円を描いてもいいですね。腰回り、お尻周り、こうやってほぐしていきますよ。動かないでもいいですからね、お膝ぐーっと胸に近づけ ゆっくりと足を下ろしていきましょうはいいかがだったでしょうかこのストレッチとっても簡単なんですが寝る前にお布団の上でやっていただくだけで熟睡ができて次の朝の体の調子全然違ってくるのでぜひやってみてください